ブラッドロッジ来ましたブラッドポイント稼ぐぞーえこれバレたバレてるー直線通路まずい。 いいです煙うしてるからバベチリアリだねすぐ捕まってごめんみんなみんなありがとう捕まれちゃったかな 破滅あアリかー僕行ってくるね今井美香の落としたあったあ中オッケーえもしかして誰も救助行ってない半分過ぎちゃったなー遅くなってごめんね 遅くなったのに僕から回復してくれるのかーダメだ帰ってきたあああああ、みん絶対近くで倒れられない。 誰か助けに行ってあげてー。戻った起こしに行こう。ハントレスどこに行ったんだろうオッ OK。早いとこ発電機つけなきゃ 来るかな。追ってこないね。こっちにキラーいるよ。あ。 割れちゃったか。みんの発電機を引き継ごう。倒れちゃったか半分行く前に助けてあげられてたらなごめんね。 これがラストだ。ノーワン警戒して先に助けに行こうかな。あ、着いた。ここで血族は助かるね。 ああ、れは見つかっちゃったかな先に助けちゃおう今のうちに逃げてー、うん、僕はゲート開けてくるおーローリー逃げてこれたんだね ここで回復しようドワイトがあっちにいるよドワイトちょ、詰まった。 これ僕逃げれる？ 2日でありがとう。